とんでもないね、なんか何にもないですよ、林道なのかな、舗装されてると思うんだけど、そこをねちょっとね、走って、299までね抜けたいと思うんですね、だけど、走れるかどうかさえもわかんないし、とにかくただ細い、グーグルマップで見ると、細いね、白い線が続いてるだけです、くねくねの。<笑>さあ、先ほどの壁画をですね、過ぎまして、こちらが斜め右。 えー、どこが右、あこっ、ちですね、こちら、橋を渡りまして、こちらですね、斜め右に向かいますさて、どんな道が待ち構えてるんでしょうか、さあ、入りましたよ、あでもこれは県道53号って書いてありますね、普通に行けるのかな、さあ、どんな道だ、こんな道か ずっとこの感じか？え右方向です。来たよ。県道53号から右にチョップしていきますよ。大きさたやしい。ええー、森林管理道原市場殴り線終点ってなってますね。土石流危険経由。ちょっと見てみようか。何か土石流なの？ よくわからん。よくわからんだ。やばいとこ入ってきたぞ。やばいとこ入ってきたな。うわすげえな。大丈夫かな。とりあえず行こう。とりあえず行こう。やばい。暗い。 いや暗も下がぬかるんでるよ、大丈夫、うわ、これはやばい、これはやばいぞ、これ、ガチリンドだぞ、抜けてんのかな、299まで、まあ、整備はね、されてて、保存もされてますけどもね、さあ、どうなんだ、いけるのか。 あどうだえー、えー、えー、あ通行止めなのか台風19号による災害のために通行止めを実施します台風19号ってこれあれだよね三年前だよねへえー、やっぱそうは簡単にいけないのね残念です。 林道ですとね書いてありましたけども残念です。というわけですね今の道をもう一回戻ってですねちょっとぐるーっと回って中間地点まで行くみたいですけど。 そこに行ったところでさらにその先が進めるかどうかはわからないけど、まあとりあえず行ってみよう、行ってみないと話にならんさあ、こちらですね、県道70号のなんか中学校、原市中学校っていうのかな、原市場中学校っていうのかな、そこからこちらに避けてきますね、ここから左入りますよ。 うるせえなさあこっちですねさあ来ましたとんでもないとこ来ましたよ<笑>とんでもなくないかとんでもなくないかいうわーなんかこれ大丈夫でもまだ民家あるから行けるんでしょうきっとねこれで299まで抜けたい 中間地点に県道3 5 5だったななんか走っててそこまでが4キロ1 0キロ弱で299抜けると思うんですよねいやーやばいとこ来たよでもまだまだ民家がありますねこれは何林道なんでしょうか 南郷みたいな表示がないなさあどうなる行けんのか左方向でするこれかえまずこ道分かれてええー、これ左方向よいしょうおおなかなかの勾配だぞおおおすげえ 通り抜けできません。まだ民家ある、ああ、おしゃれなお家だわー。ええー。いや、すげえ登り坂だ、これ。すげえよ。まだまだ行きますか。うわ、すげえ、これ。おお。 2足じゃなななななもんんんんいかかかっっっっ思ただだ今今なんかなんか あ, あるぞえこれ何 掛排水場排水場ってのはどういうことだろう昭和62年3月完成掛排水場なんだろうね排水場って詳しい方いたらすいませんお願いしますよいしょ じゃんじゃん行きましょう下が濡れてるのが気になるまあまあまあでもなでもでもなだってでもね民家がねまだね全然ありますのでねこの辺は問題ないでしょう。 問題は中間地点から先だねさっき通行止めになっていたところからの道なのでその中間地点が前線がもし通行止めだとそこも行けないんですよね これ、根の権原のところえぇー清流が流れております根の権原いつ来たっけなぁ去年かなぁなんかもっといい道ありますよみたいなね 感じでなんかコメント来てたけどそっちなのかなこれもしかしていやー下がね濡れてんのよ<笑>それが怖いのよ えなんだか怖ええー、えうどん屋さんがある肉汁うどんだってえー、美味しそうじゃないこれゆずのゆずのなんていうのゆずのええー、読めない <笑>えー、すげえこんなとこにあるんだねちょっと食べてみたい気もするけどいいや<笑>食べてみたい気もするけどスルーします今日は、ね、昼間食べない例なんで。 いやー人が歩いてるとびっくりするんだよなこれはあれですかね木のあれですかね加工場みたいな感じですかね ということは林業されてる方もいらっしゃるのかな。右方向。え、ちょっと待って。 二方向なんか行けねえだろいけるか。え、こっからだそう。社長で。ここが中間地点だ。こっから先が行けるかどうかなんだ。これ視聴者さんが教えてくれたやつかな。林道。読めない。<笑>何だろう。読めねえな。 林道であることは間違いないですうわ怖うわ怖避けても何も言わない怖ええどっちどっちえ あここ、目的地に設定したところだ、これ、うわっ、ちっちえ神社だな、これ、えー、かわいい、これが、なんて言うんだろう、ケンゴロウ神社っていうのかな、ねえ、埼玉県飯能市、ケンゴロウ神社っていうのかな、ちょっとせっかくなんで、参拝していきましょうか、あらー、かわいい神社だね。 行きましょう。失礼いたします。ああこういう感じ。これ間違ってないですか？剣五郎神社でいいんですかね？お邪魔します。立派なね。 狛犬がいましてはぁ、あ、いやこれは相当古いよちょっとね広場なんか待っててこして 五郎神社の創建年代などは不詳ながら、当地で疫病が流行した際に三鷹民神社を勘定したという伝えと、藤子落合氏の先祖が鎌倉郡域で数多く祀られている三鷹民神社を勘定したという伝えとが残されているそうです。江戸期には三鷹民神社の祭神である鎌倉県五郎影正と岡部六八田中長の二神が郷殿で祀られ、慶安年間 1648-1652 には幕府より車両三国の御朱印状を図領していました。明治七年尊者に列格明治四十五年地畑中 の天神社を行使しています唱え言葉「払えたまえ、清えたまえ」「かぶながら、くしみたま」「先わえたまえ」「読めない」<笑>「もう一回」「払えたまえ、清えたまえ」「かぶながら、くしみたま」「先わえたまえ」 ありがとうございますいやこれは神社としたら相当古いと思います 清らかなね。川が流れておりまして。心地いい。水の音と。ゴケムシたきと。こっからまず問題はこっから299に抜けられるかどうかなんですよ。行ってみよう。 行きましょううわーやばそうだぞこれはやばそうだぞいけんのかいやーガチ林道だよこれ舗装林道だけどしかも下がちょっと苔で。 ケむしてんのが滑りそうで怖 い, 怖い怖い怖い怖い怖いこれ滑るでしょ大丈夫かうわ落石してるしうわこれ完全に苔してんじゃんこれ怖え 基本的に向こうかからら車来るからねまあまあでもまあまあまあまあ民家あるねまだねこの辺じゃポツンと一軒家出れないもんねあらバイクがかっこいいバイクがあったら何だろう すげーななんだあれ。なんだろうこれ、まあ、お地蔵さんがいてなんかよくわかんないけどなんかすごそうだなこれなんか書いてあるのかなコケ蒸してて怖いんだよね行くのが。 いやわからないもう風化しちゃってて何て書いてあるかわからないうわツルツルだ危ねあ危ね え, 危ねえ怖えツルツルだツルツルツルツルだうわ怖えこれ慎重に行かないと怖いよいくら民家があるとはいえ 人が住んで、うーわっ蔵だけどもう完全に崩壊してるこれこれ住んでないねいやこれ人住んでないよこれこの感じは住んでないでしょうあーやっぱ通行止めかやっぱ通行止めなんだはあ ないのかしょうがない引害そうやっぱ台風19号3年前のね傷跡深いんですねというわけでですね残念ながらなんですけれども 県道70号からですね国道299へは抜けられませんでした引き返してねまあ、今日はね早めに家に帰りたいと思いますさあケンゴ神社ありがとうございましたなんかもう一個経路が出るなこっち行ってみようか299抜ける抜けられれば抜けられるかわかんないですよ抜けられるかわかんないですけど